肩が凝る、首の凝りも治らん。なかなか猫背が治らん。反り腰で、お腹も出るし、お尻もたるんだまま。ストレスはダイエットの出来です。座ったまま一緒に解消していきましょう。マイペースでいいです。一緒にやっていきましょう。上を向いたままキープです。たまに顔戻していいです。スタート首の前側の筋肉が硬くなると。下向きがちになりますので。 首が凝りやすくなりますしっかり上向いて筋肉を伸ばしましょうたまに戻していいですオッケー次は下を向いたままです頭の力を抜いて下向いていきましょう 首が疲れるので、たまに正面向いていいです。マイペースでいきましょう。楽な方は下向きっぱなしでもいいです。オッケーです。次は横を向いて。 手で肩をちょっと押しましょうたまに顔を戻しましょうぐーッと引っ張ったら休憩ですストレッチャー頑張りすぎると痛くなるんで無理しないように少し伸びてる感じがあればそれだけでいいです も一緒です横向いて手で軽く肩を押しましょう首の横伸びてればいいですもし手で押す時肩痛い人は自分の向くだけでいいですちょっと肩をね後ろに向けるぐらいでいいです痛くない人はね軽く押しましょう オッケーです。次は手を頭の後ろに置いて頭を横にこする感じで肩首を動かしましょう頭の後ろを横にこする感じこんな感じです肩がだるくなったら休んでください。 肩の可動域が狭くなると、四重肩、五重肩になってくるんで、そうなるとね、もうコリがなかなか取れなくなりますから。オッケー。反対の手も一緒です。遠くに伸ばすイメージです。肩だるいよってしたね。たまに休みながら。 肩ほぐしてまた続けてくださいそれぞれレベルが皆さんね違うのでマイペースでいいですよ無理しないようにしましょう結構肩がねだるいですよねこれね休みながらでいいです今度は手を腰に当てて横に動かします 手が腰に回らないよっていい人も多いと思います手を腰に当ててねちょっとね腰をさせる感じでもいいですできればね遠くに持っていく感じがいいですが腰をさせるイメージでいいです腰にね当てずにできれば一番いいけど当ててもいいです肩甲骨がね剥がれてきますケー。OK 反対も一緒です動かしますあんまり無理して動かすとか肩がね翌日痛くなるかもしれないんで軽くでいいです慣れてくると勝手に動きますから初日の場合はねもうとにかく動かしてるだけでいいです無理に伸ばそうとかね、ま、同じように真似してやろうとか思わなくていいです まずはやることが大事やっていけばね変わってきますんで OK <笑>今度は今のダブルキュッと動かしたら休んでキュッと動かしたら休む交互に1回ずつ遠くに持ってったら休んで痛い人はねゆっくりでいいです 両手遠くに持っていくイメージでこれだけでね首肩腰姿勢がね一発でね変わってきます OK 今度は手で頭の後ろを置いて脇をパタパタしましょう しっかり閉じたらしっかり開いて胸を伸ばします腕がねだるくなったら休んでいいですマイペースでいきましょうぐーっと伸ばしたら休憩胸の上をぎゅーっと伸ばしたら休憩休憩しながらやっていきましょうケー。 今度はね、今のことを下向いてあります。下向いて、脇を開く。あんまり無理に手でね、頭を押さえずに置いてるぐらいな感じです。マイペースでいいですよ。 今度は首をねゆっくりでいいんで右左回しましょう。だいぶね肩首がね軽くなっていると思います。リラックスして首をゆっくり大きく回しましょう。特にね後ろ半分をね大きく。 前がやっぱり硬くなってるんで。オッケー。今度は前。後ろ。横。一回ね、力を。抜いたら。直す。力を抜いたら。 直せ。この四方向だけでもね、お風呂上がりに毎日やったらね、だいぶ肩首楽になりますよ。オッケー、最後は。腰からね、体を。左右に回しましょう。 九ずつ、反対回しです。これだけでも結構ね、こう胴体部分がね、伸びますよね。はい、オッケーです。 硬い人はおお風呂上がりがりすすすめです朝と晩2回やるととっても効果が上がるんでリラックスした状態で続けてみてくださいやってみた方はコメントください